絵の具をにじませて紫陽花色の紙を作りましょう絵の具は赤と青の2色だけを使います赤の代わりに赤紫を使うとより透明感のある色になりますまず画用紙の裏に名前を書きますひっくり返して表に色を塗っていきましょうパレットの広い部屋に絵の具を ご飯粒ぐらい出しましょうそこに筆にたっぷりつけた水を3回くらい絞ります絵の具を少しずつ薄めながら画用紙の上に水たまりを作っていきます水や絵の具が足りなくなったら少しずつ足しながら紙全体に水たまりを作ります あとからもう一つの色で水たまりを作るので、水たまりの間を空けておきましょう。色を変えるときは筆をしっかり洗います。そして同じようにして、白く空いているところに水たまりを作っていきます。全体に水たまりができたら、水たまりと水たまりをつなぐように間を塗っていきましょう。 白いところが残らないように、絵の具や水をにじませながら端まで全部塗ってしまいます。塗り終わったらしっかり乾かします。これで紫陽花色の画用紙ができました。この画用紙を使って紫陽花の花びらを作り、それを集めて大きな紫陽花を咲かせましょう。 パレットの片付けですが上手に使えばパレットに絵の具はほとんど残りません筆に水をつけて軽くこすりティッシュペーパーで拭き取ればこんなに綺麗になりますにじみの技法と一緒に絵の具の出し方や片付け方も覚えるといいですね